気になるるお腹たたんでしまった胸なかなか取れない背中の脂肪太くなってしまったももたるんで四角くなったお尻そういった気になる部位を鍛えるのも大切なんですけどもまずは痩せることが第一なんです気になる部位は痩せてからということで今回は紹介していきますはい皆さんこんにちはタートルです今回はですね 気になる部位は痩せてからということで、痩せてしまうと意外と気になる部位って気にならなくなったりしてるんですね。要するに気になる部位を鍛えるよりも、まず痩せる運動は何なのかということを知ってもらって、その運動を週に2回3回繰り返していくことで気になる部位は痩せた後でもですね、改善しやすくなっている状態にありますので、今回は痩せる運動ということで紹介していきます。 脂肪というのはまず分解させないと減っていきません。その分解する過程でおすすめなのは適度な負荷、適度な心拍数、脂肪を燃やすくする、褐色脂肪細胞を活性化させる。この3つがポイントになります。今回はこの3つのエクササイズを30秒3セット繰り返していきます。気になる部位あるけどまず痩せたいよって方は一緒に頑張ってみてください。そこまできつくない初級者から中級者の方のメニューになってます。 一緒に頑張ってみましょうそれではいきますまずはうつ伏せになります痩せる脂肪細胞というのは背中に集まっています背中をしっかり使うことでより脂肪燃焼効果が上がりますまずは親指を上に向けます脇を締めます上体は起こしてても寝ててもいいですこのまま親指を上に向ける感じで 上下に動動かかししながら肩甲骨を動かしていきます体が起こせれる方は起こしたままでこのように動かします30秒いきましょうスタートこういう感じでまずは肩甲骨を寄せてください首が疲れる方は寝たままでもいいですできるだけ床につかないように動かしてください これで背中がね、熱くなっていればよく効いてますしっかり肩甲骨をグッと押しせ て, てください背骨を挟む感じですはい、OK です今度はこの状態から足を引き寄せて立つしゃがんで足を戻す歩く感じのバーピーを行っていきますペースはマイペースでいいです ですが少し息が上がるペースの方が脂肪が燃えやすいですいきましょうスタートしっかりしゃがんで立ちますこういう感じです少し息が上がるペースで動きましょう一、二、三、四、五っていう感じ12345 頑張ってくださいたまにはねよしはいオッケーですで次は立ったまま足肩幅ですこのままスマホは持ってても置いててもいいんですけどもしっかり股関節を後ろに引いて立ち上がったらお尻を締めます手を腰に当ててもらって指先が下向いた 立ったら指先を上向けるっていうふうにスクワットをしますペースは任せます少し息上がった方がいいですスタート立ったらおへそでですおかずをしっかり引いて痩せるためにはどうしてもスクワットが大事です 前もも気になるよって方もね痩せれば前ももね気にならなくなってくる人ほとんどですはい ok それではうつ伏せになって最初に戻りますそれでは行きますスタートウ上部へ向けてちょっとね息上がったまんま言ってるんで辛いと思いますが心拍数がね少し上がった方がいいです。 なかなか背中が寄せれなくなってきた場合は早く動かしてください。あと少し。よしオッケー。はいそれでは行きましょう。スタート。こういう感じでね。下響くの気になる方はゆっくり動いてください。 動きが大きくて、負荷があるほど脂肪が燃えます。呼吸者の方にはね、これがおすすめです。よーしオッ、OK、はい、二回目のスコットです。頑張っていきましょう。スタート。しっかり股関節を引いて、はい、だらを上 一分とか長いとね、ちょっと辛くて続きませんよね。三十分ぐらいでいいかなって思います。しっかりこれね、股関節引くとね、付け根の方ももに効きます。膝上効いてるよって方はもっと欲しい後ろです。はい、オッケー。さあラストです。もう一周です。頑張りましょう。それでは行きます。スタート。 そんなに背中をね動かすことはあんまりないですよね頑張って肩こりとかにもね改善にいいので背中をしっかり使ってくださいよしケー。OK さあラストのバーティー行きましょう。スタート。だいぶモモがね疲れてきてると思います。あと少しです。辛すぎるとね続かないけど、これぐらいならねなんとか頑張ってもらえると嬉しいです。ふう だいぶ立つのがね辛くなってると思います。よしオッケー。さあラストスクワット行きましょう。スタート最後です。関節引いておへそを上向ける。スクワットで立つ時にねしっかり腹筋使うことで反り腰解消にもなりますんで。関節引いたら腹筋使っておへそを上。 少しです。よし、はい、オッケーです。はい、太もも疲れたと思います。最後。膝を折り曲げて、指先外向けて。このまま後ろ肘ついて、伸ばしましょう。最後三十秒ずつです。スタート。この時にポイントは、しっかりね、腰を丸めてください。 腰が浮き上がるとね、前もも緩みますので、しっかり。お腹引っ込めて、腰丸めて、前もも伸ばします。ちょっと浮く感じはね、こうやって、伸ばしてください。遠くに膝を持っていう感じです。はい、反対行きましょう。頑張って、あと少しです。しっかり腰丸めて。 お疲れ様ででしたス す, す, めです今回の3種目を週3回。 目安に頑張ってみてもらったらと思います元気だよまだいけるよって方は週3回の間で腹筋やプランクなどを含めてもらって1週間で5回合計60分の運動を目安にやっていくと大体2ヶ月ぐらいで体が変わってきます頑張って継続してみてください最後までできたよちょうどいいメニューだったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました you <sweak>